童話のドン、植田東兵、人権と暴力の戦後史という本がね、出てます。えー、講談社から、著者は伊藤博俊さん。この本ね、ぜひね、皆さんに推奨したいと思います。まあ、なんでかっていうとね、まあ、こういうことですね。金定著者って書いてあります。あの、この本ね、私、あの、検討していただいたんですね。で、なんでかっていうと、僕のコメントが、この本の中に入ってるからです。 あの僕も取材を受けたんですよ。で、その内容っていうのは、まあ、この本を買っていただいてのお楽しみですね。つまり買ってくださいっていうことです。まあ、僕はね、あの、ブラック関係の本でね、とにかくね、この、挑戦的な本を出す人っていうのはね、もう、これは何であろうとですね、この、こう、万歳万歳したいわけですよ。その、応援したいんですよ。というか、まあ、僕なんてね、この、伊藤博士先生の足元にも及ばないんだけども、まあ、この本がね、 あのすごいっていうのはですねまあ僕ねあのごめんなさいまだねあの最初のちょっとぐらいしかまだ読んでないですまあもちろん全部読むつもりですよでこの本を読んだらですね まあ、とにかく学習はされますね。え、ブラック問題、特にね、この保守系の童話団体の活動がどんなものだったかっていうのが、まあ理解できます。まあ全てが全て書かれているっていうわけじゃないと思うんだけども、まあでもよくここまで書いたなっていう内容ですね。ただですね、これが啓発になるかって、 って言うとですね。まあ、正直言うとそれはないと思います。これを読んだから、その、じゃあブラック問題解消のために取り組もうとかですね。え、ブラックの人たちをね、差別しないようにしようっていうふうにはね、僕はならないと思いますね。いや、やっぱりどうあって怖いな。やっぱり暴力団と関わりがあるの、あるんだなと。やっぱ関わらない方がいい世界だなっていうふうにね、多分ほとんどの人は思うと思いますね。ただね、 ただ、この本を出すっていうこと自体は相当意味があるんですね。例えば、例えば、朝日新聞出版とか、まあ、そのあたりだったらこの本出せないかもしれないです。リベラルの人のやっぱ心理としては、そのブラック差別を解消しようというね、まあ、そういう正義感があるんだけども、自由同和会、全日本同和会、同和会系の団体について、まあ、真正面から問い上げると、いや、やっぱ、 やっぱりこの童話団体ってヤクザと関わりがあるんだなっていうそういう事実を目にしてしまうんですよ。で、その事実をこのね、世間にこう広めるとですね、えー、それは絶対啓発にはならないと思うんですね。やっぱりその部落には関わらない方がいいじゃねえかっていう、まあそういう方向に行ってしまうんですよね。だからそれを危惧してこういう本を出すっていうのは やっぱね、あの、ほとんどの出版社はためらうと思うんですよ。でもその中でね、これを出したっていうのはね、僕は偉いと思うし、でもこれはやっぱ事実なんだから、やっぱり知らないといけないことなんですね。だからこの本を出したっていうことはね、僕は大変評価するし、で、この、え植、ー、田藤兵さん、まあ僕自身は直接会ったことはないけども、あのー、僕と一緒に仕事してるミシナジュンは会ったことはあるんだけども、まあ、まあ僕自体がね、この、 上田さんからも警戒してるところがあって、ま、いろんな意味でこういう本っていうのはね、あの、書けないんですよ。自転車で、自転車っていうかこの神奈川県人権啓発センターでもね、こういう本っていうのは出せないし、ま、あ本当は上田東兵さんのね、インタビューとか YouTube で出したいんだけども、あ, あ、でも出してもいいかもね。ちょっと上田東兵さんにう交渉してみようかなと思うけども、でもね、なかなかその真実っていうのはね、全部語ってもらえないかもしれないです。その中で、 伊藤博敏先生のこの手腕はね、僕はすごいと思ってます。まあ、とにかくね、読んでください。その、ブラク解放運動で、やっぱり解放同盟とかね、あとは共産党系の団体っていうのが、えー、注目されて、やっぱり左翼運動っていうイメージがどうしてもあるんですよね。ただ、その保守系の同和団体、自由同和会、全日本同和会っていうのも、厳然と存在してるんですよね。そそこに合うその政治 とその暴力団の関係っていうのがそのね出てくるんですよね。でそれが今も続いているとまあそういうねあの。 ブラック問題のまた別の面、あまり、あの、触れられなかった面っていうのが、もうこの本には凝縮されてると思うので、で皆さんね、ぜひね、あの、下の概要欄にねあ、Amazon のリンク貼ってますので、そこからね、ぜひ買っていただければいいかと思います。買っていただければ、アフィリエイト収入が私に入るんですね。まあ、なおかつ、まあ、僕のコメントも入ってるし、ということでね、まあ、僕はステマっていうのは嫌いなんで、まあ、率直に言いますよ。まあ、とにかくこの本を買っていただければ いただきたいなと皆さんに思いますということでよろしくお願いいたします